여러분안녕하세요더스쿨왕초보한중어김경식나오십니다안녕하오아니하오네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네 超取引、あれ、流暢先生、フェシカルってど、けえ面白いごぬ、ね、アンジュゅホンじゃーターチを食べて、計算する前、めんなる時ですよ。そそそそそそそそそそそそそそそそそそそソそソそソソソソソソソソソソソソソソソソソ<咳>ソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソ ただ、やすっ、復習ぬ、よろしみ、はごいですかちぐん、ちょ、うねたら、くむる、くんですけど、ちぐん、こんぶしたら、くむる、いるんだよ。かっち、がんばりましょう。勉強内容はお、るんあよははぼのさくりこ先生、はんぼのど、さとりがありますかめっちゃ、おりょうるこみたいんで。 という選楽が走る点でそんな国長をやめてそのにみらん楽しく手軽にテレバが見ましょう여러분日本の悟り何をあるごいんだよんなんでやねんああのりきょうしっまじよ大阪へ代表的な悟りじゃなんでやねん韓国語論のモンイヌソリやいろいろ意味がいんんでよここで今式一つながみだ大阪の悟りぬん 無条件、春庄道悟りは、協力します。大阪悟りが、부산悟りは、協力한다고、たまに、잘못あるごいの学生たちがいぬ ん, んで、、真しむろ、バカさりえよ。なぜなら、大阪る、早くまれぼめん、大大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大 シンギアでしょ記憶鍵簡単でしょ先生が囲碁万能量が12年ぐらいパングーンをあげよっそじゃあ黒幕かのりきょんしっくんにしぶりょっとん「なんでやねんる半ボノさとりを翻訳したら「なんでやしゅう大阪のさとりなんでやねんは」は春蝶のさとり何ニしゅうるールキョラッパンちゃんぽん半ボノでございます。 サムソンジャンボンじゃないよ。そソそソそソそソそっそっ そ, っそっ<笑>雨は。ソソソなんでや部分は大阪サランみたいにちょっと茶ゃじゅんなんとんうろま だ, だが、シュー部分にはチュンチョンサランの余裕ろっこ、ぬぐったんとんうろ変わるのがポイントです。大初にたらえぼるかよ。なんでやシューなんでやシュー 兄にシュールもっとキルゲマラやいけません先生が本音するってピジンノリキョンシッのチュドゥンアリよりと長くなんでやしゅーなんでやしゅークロチョ完璧です今軍ムインさん祭りにのろわそうたこ焼きる超食べる気分にえよいいなんでやしゅーらんピスタン言葉でなんでらぬんぎょー 全部純純とトーンを言うと、おのみんたちが荒る気簡単です。だゃあ一緒にたらいぼるかよ。なんでらぬぎょうなんでらぬぎょうわんびょくですよ。豚がたまごろなんな。おるみなさん、집중力けえやばいねよ。じゃあ、くろんたんページルぼってみましょうか。カプ カプショウヌン、韓国語カプシダニ言うもの行きましょうがディエタッドローン。ドンチン半ボノでございます。いわ似ているタルンドンチム半ボノヌン。モクショウ韓国語モグプシダニ言うもの食べましょうがディエトローンゴグよ。ハプショウ韓国語ハプシダニ言うものしましょうがディエトローングヨクリゴグよ。くりご、イゴショウ 아이고쇼는뭐예요아이고쇼는新カエル超食다た時말하는그냥한국어でございます이것도모르나바가야로 <웃음> <웃음> 야마도니까今日の수업은ここまで할게요 <웃음> 最後に질문있는사람발어노래경식くん何이죠한번어발음연습은어떻게해요 오마이神様のり노리くん요즘めちゃくちゃちょくっとくですね昆虫ジュラッタンイブライボビチより、도세교的인데요발음연습하는方法간단히알려줄게요어디에쓸까나칠판에쓸까나 <놀람> 아개めんどくさいシャ집가서나는소름이나켜야한데超깊다넌그만있어 シャン。半ボのパルム練習입니다。先生は毎日食させる前、3本씩これを丸ごまごよ。ご用意しました。カタツムリカンへチャルテルバカテネ。かんじゃん工場コンジャンジャンはかんコンジャンジャンですけど、てんじゃん工場コンジャンジャンはでんこンジャンジャンです。 네、お疲れさでした。